はいどうも松坂桃李チャンネルへようこそということであのですねやっぱり私毎回動画を上げ て, ても毎回動画を上げてもコメント欄に「松坂桃李似てる松坂桃李似てる」てるって言われちゃうんですはい<笑>ということで「キンさん似てるセイキンさんに似てるセイキンさんに似てるセイキンさんに似てるセイキンさんに似てる」ってばっかり言われるんですよもう嫌になっちゃう ということで今回はですね自分あの最近こんなものを買いましてフォトショップっていうソフトあの画像を編集するへ画像に文字を入れたり光加減を調整したりするソフトなんですけど洗剤写真とかのプロの方も使っ、画像編集ソフトなんですけれども今回このフォトショップっていうソフトを使ってこの自撮りしたものをどれだけねイケメンにできるかやっていきたいと思いますまあ目指すところはやっぱりその 松坂桃李君とかの三浦翔平君とかの王道イケメンになれるようにやっていきたいともう顔のバランスとかをね鼻の大きさ唇の大きさ目の大きさ位置感覚とか鼻の穴のサイズとかもね全部変えてだけどもう俺の元気を残しつつ編集ソフトでいじってみたいと思います 自分の顔を分析することが、まあ、イケメンになるための一歩分析することが可愛くなるための一歩だからやっていこうまず自撮りをするところからまあこれはねまあはいということで今い く, いくつか画像を撮ったのでこの画像をねフォトショップで回答していきたいと思います はい、ということで、今回はですね、フォトショップを使ってイケメン計画なんですけれども、全然ね、私、フォトショップをガチガチに使ったことがないので、ちょっとね、めちゃくちゃ下手になると思うんですけど、どうぞゆっくりご覧ください。ということでね、あのちょくちょく最近の動画でめちゃくちゃ風の音入ってるみたいなコメント来てるんですけど、多分エアコンの音なんですよね。エアコンがうるさいので消します。消しました。はい、ということで、ね、えっ、ー、と、今回、 まあね、元がいい、元がイケメンの太郎なんですけど、あの松坂桃李くんの画像をちょこちょこ見ながら、目の感覚、鼻の配置、口の位置、えーと、頭の長さ、顎の長さとか、眉毛と目の感覚とか、涙袋の大きさとかをちょこちょこ言いじりながらやってみたんですけど、まあね、やっぱりそもそも骨格的な部分も難しいんですよね。でちょっとここで、あの、二重の方法について。 Photoshop、で二重のやり方を見たんですけどちょっとねうまくいけなそうだったんでなんかこの人自体そんなうまくなくてこの人自体がそんなうまくなかったからちょっと二重はやめて二重なしでもう肌の綺麗さと目の感覚とかで頑張るようにしましたほらこれはこが綺麗になるんだよこうやって鼻の黒ずみとかもこれちょっと色を白くしてね これちょっとアニメっぽくしようかな肌綺麗にしようあ気持ち悪いということでここからはモザイクでお楽しみくださいはい「巡り合えた奇跡は70億分の1」「そして君を好きになった奇跡」 から差し込む目覚ましの太陽」「僕の一日の8割の合図と」「優しい君の声」「気持ちが加速する」「今日もまた聞けないのかな」 「ひという言ばずっと」 僕の楽しみは、you